この色です皆さん覚えておいてくださいこの色全体的にこの色え裏がこの色になったら OK ですよおぉ、えー、どうもありがとうございましたリュウジですはいということですね今回はですね シラフなんですけども私も野菜あんま好きじゃないんですけども野菜が好きじゃない私が唯一好きなのがナスなんですね僕のレシピナスものすごい多いんですよ僕が好きだからその中で一番上いですこれナスの唐揚げは2番目ぐらいその上がこれこれ本当にうまいです、まあ、少しね手間、えー、はかかるんですけども最高にうまいピエナスの漬けっていうのがあるんですね究極のナスの漬けですから今回はですねこれで勢いをつけていきたいと思いますので究極のナスの漬けを作っていき リュウジのバズレシピ。 これね、えーと、昔のレシピが、まあ、かなりアバウトなレシピなので後で買えるかもしれないんですけどもまず大根ですね、えー、大根はかっ 250g のものこれね皮はちょっとあのー、今回はねむいて、えー、大根おろしにします、えー、長ネギです3分の1本ぐらい 40g ぐらいですねしょうが 20g ぐらいできれば国産のしょうがが香りが高いのでいいと思いますあとすえっ、ー、と今回ね5本用意しましたもっと食べたい方はもっと揚げてもいいで、ね、すこんな感じで、えー、用意してますこんなもんです えー、と、まずねお野菜を切っていく、えー、今回ね漬けになりますので酒酒いきますかあまた酒飲むの忘れたまたクレームになっちゃうみんなから最高にうまいナスの、えー、漬けをやっていくんですけどもナスを漬けるっていうことはですね味がぎュッと染みるんですね私いつも言ってるようにですね料理っていうのはですね料理の気持ちにならないとダメなんですねなので今回はですね僕も漬けていきたいと思います僕が漬かる調味料はこちらでございます 中れけに私も牛国の、えー、レモンサワー漬けになってきますく明日はレモンサワーですわということでやっていきます大根おろしで、まあ、このまま、えーね、皮付きのまますってもいいんですけどもすりにくいので、えー、皮剥いちゃいますはい剥いた皮はねあのきんぴらにします ね、油でね炒めてねあのめんつゆの中で炒めるとすぐすぐ、すぐ簡単にあのきんぴらっぽくなるんでおろしにしていきます大根はね根元の部分使ってますあの青首大根の頭の部分の方が辛みが少ないです大根っていうのは先端に行けば先端に行くほど辛みが強くなるので辛いのが好きな方は先端の方を使っていただいたのがいいですああよし今日はこのぐらいで我慢してやる 大根おろしっておろしたらこの汁ちょっと絞るじゃないですか、えー、今回はこの大根の絞り汁りこれ全部使いますめちゃめちゃ大根の味がしてうまいんですよ長ネギも青いとこにしましょうけど、まあ、これは別に白いとこでもんでもいいです小口切りにしましょう長ネギここにぶわーやります こ, こなんな感じですかねここなんですが まあ僕の場合はあの千切りにしますで生姜は皮付きのままでいいです皮ってすっごくいい香りがするんで皮も使っていきたい生姜をスライスしてこんな感じで千切りにしていきます非常にはいこんな感じですねこいつもバーっと入れていくはいまあこんな感じでねえょ、ー、生姜千切りにして入れていくこのね生姜の爽やかな香りも非常にポイントでございます食べると結構 ビリッと辛いです苦手な方はおろしちゃっても大丈夫ですここの、えー、首のところをね頭のところをこうやって切りますよねこんな感じでね切れ込み入れていただくと、えー、いいですそうすると油がね こ, あのこの皮の部分からも入りますんで柔らかくで、えー、美味しくなりますこうですねはいこんな感じで切ってますじゃあこれも、えー、こんな感じで、はいえー、こんな感じで ちょっと細かめに切っとくかこれぐらいでもいいなこれぐらい、まあ、ちょっとでかいのと、えー、ちっちゃいの混在してますけどもまあそれも愛嬌ということではいこんな感じですねだから半分にしたものに切れ目を入れて3等分って、えー、なればいいですちょっとね大きかったんでええー、こんな感じかこんな感じではいはいじゃあな切り終わりましたののめんつゆ、えー、これが えー、大体に 100cc ぐらい僕はね3倍濃縮のこの山佐野を使ってるんですけども山佐野がなければ4倍とか2倍とかみんな売ってるじゃないですかえーとそれはあの頭で考えて、えー、とやってください4倍だったら減らすんですよ2倍だったら増やすんですよはいそ面のつゆぐらいの濃度になりますちょっとねね味見してみててみくくださいこれよく混ぜて、ね で、ネギがちょっと辛いなとかしょうが辛いなって思う方は水に浸してから入れてくださいねはいじゃあですねえっと今からナスをちょっと揚げていきます僕が揚げるんだったらねデカめのフライパンに大体 1cm ないぐらいですねの油を引いていただければ結構です で、これで温めます。揚げ焼きみたいな感じで大丈夫です。最初はね、えっ、ー、と、強火で、えっ、ー、と、油自体を温めて、あとは中火で結構ですんで、皮の面から入れると、ナスの、えー、と皮の色がね、えー、出ますんで、皮の面から入れていただくといいかなっていう思います。はい。入れた時にシュワシュワっと、えー、なる感じですね。これぐらいのフライパンだと全部入りきるかな。はい。あ、ちょうどぴったりですね。さあ、揚げていきます。で、これね、まあ、うまいんですよ。これ、見てください、この色。 ね、揚げなすのこの色ですやっぱりねなすはね一度揚げてからつけるもうこれに限りますこの機会にねぜひ試してほしい、えー、ここら辺がこうちょっと油しみたなってなったらひっくり返します、はい、おなすがいい色でしょうひっくり返して、えー、全体をとろっと揚げなすにしていきますねこれねとろっとしてくるまでこうやって揚げますそしてこの油のオーケストラを聴きながらレモンチューんでください うん、ひっくり返したらあのもうちょっとね強い日でもいいですあの中火と強火の間ぐらいで、えー、結構ね高い温度で揚げちゃって大丈夫ですひっくり返してちょっと火を強めて34分揚げる感じですかね揚げて水分が抜けたナスっていうのは美味しさがギュッと濃縮されますんでそこにめんつゆのうまみが入るとね非常に美味しいナスになるんですよ皆さんどうですかねこのナスの色、はい、こういう千葉色になったらですねいい感じですよこれ この色です、皆さん。覚えといてください、この色。全体的にこの色、え、裏がこの色になったらオッケーですよ。はい。じゃあね、取り出していきたいと思います。こういうのでね、ガッと、えー、取っちゃうとラックです。ね。はい。こんな感じですね。こんな。で、えー、っと、もうね、 えー、触ってみても分かんないですもうすごくじゅわっと、えー、したなすになってます、はい、この色ですよく油切ってください油切って、えー、切ったなすを、まあ、こんな感じで、はい、入れていきますもう漬けですねこんな感じでねこうやってな、ね、すをねつけてくんすよこうやって夏はたまんないからこれこんな感じですねはいでここにごま油ね、まあ、大さじ1程度で結構ですこれをね回しかけてください、はい、これで、ね、非常に またごまの香りがですね溶け込んでですね非常に美味しくなります軽くなじませてくださいでここで、えー、と大量の七味唐辛子ちょっとごめんなさい青が欲しいんで小ねぎ小ねぎも散らします、はいはい、これで冷蔵庫でキンキンに冷やして1時間から30分30分から1時間冷やしておけば大丈夫ですもうあのこの漬け汁が冷めたら OK はいといいとうです大体1時間ぐらい使ってありましたなんつうのまま行ってみたいと思いますはいどうぞうええ私もうこれ見るだけで飲めるねヒえヒえになってますこいつは暑い夏にいただきます完成です それではできましたのでいただきた い, いますああよそっちゃいますもりもりでいきましょうかいただきます大根おろしでねがっつりのっけてほほほほおっうん、まっなんだこれおろしめんつゆが最高この冷たいつまみがいいよね <笑><笑>これはうまいわてか全てがよ単勝もいってみていいですかほらなすにさめんつゆがギュッと入ってて<笑>本当においしいスタートッツンスでもいりますかーーうわいただきますうまっめちゃめちゃうまいです千切りにしたしょうがとか、うん めちゃめちゃ爽やかで、体が夏になるんですよ。じなんかもう食べてるだけ涼しいですよ。体が夏になる。ねぼってどうですか。いや最高です。かぎ切れお？おふざけすぎるです。<笑><笑><笑>多分これなんか結構大量に作っても、うん、多分ちょいちょい絶対つまんじゃうんですよ。よ 食べるると、は余るじゃないですか、うん、これはもう絶対そうめんつけてああもう最高ですなす、うん、ちょっと残しててもらってぶっかけそうめん最高です。ごちそうさまでした感激で最高<笑>ございます<笑>体が夏になるということで皆さん今回のレシピはどうでしたでしょうか ロトで水分が抜けたナスに大根おろしのつゆとめんつゆが入ることでってこんなにうまくなるんだっていうのを皆さんに体験していただきたいのでこちらめちゃめちゃおすすめですのでぜひ皆さん夏になりましょうあーめっちゃ面白いちょっとなんて言っていいか分かんないですはいはいはいで汚ってた そこで笑う な, <笑>なんか、ね、笑う、だっちゃが、ぼそとレボってる<笑><笑><笑>